はい、こちらは32号機とありますコッペル車のようですねこちらも C11 同様 貨物の積載用の貨車が連結されておりますでは以上です